はいどうも名チャンネルです本日私はですね北海道はね千歳駅の方にやってまいりまして今日はですねこちらの ANA クラウンプラザ千歳さんの方でですね一泊させていただくということでもうねまもなく17時もありますので早速ねチェックイン手続き向かっていきたいと思います行ってまいります北海道結構寒いですはいここからルームツアー終了まではですねなぜか音声が入っていませんでしたのでアフレコでお届けしていきたいと思います そしてホテルの方に入っていきますとこのようにねめちゃめちゃ広いレセプションがございます左手が旧館のエレベーターでタワー塔となっておりましてこちらの正面がですね新館のウィング塔となっておりますいやーこのねレセプションが本当にめちゃめちゃ広いんですよねそしてね非常にいい匂いがしますそれではですねこちらのレストランを抜けてさらに奥の方に進んでいくとウィング館のね エレベーターがあるんですけど、店の中も見てください、この通りね、めちゃめちゃ広いんです、そして先に進んでいただきますと、こちら、なんとですね、エアクルー用のラウンジがあります、中はどんな感じになっているんでしょうか、そしてですね、ファミリーマートがねこちら入ってございまして、壁の方にはね、いろんな絵がね、飾られております、非常にね、いい雰囲気で、ですねこの長い廊下も、空きさせずに、ですねエレベーターホールの方にね、向かっていくことができるという感じです。 でこの先にですねフィットネスなどもあるんですけど北海道はね先ほど申し上げた通り結構寒いので雪もねかなり残っている状況ですね。はいそしてこちら左手、なんでしょうねこれはなんかプールバーみたいな感じでビリヤード台があったりとかバーなんですかね。 中で、ね、調べてみるとゴルフなんかもあるみたいですこちら右手が朝食会場になってましてこの奥がフィットネスという風になってますではねエレベーターに乗っていきたいと思いますけどお部屋の、ね、カードキーをタッチこちらでねしていただいてエレベーターに乗っていただく形になります、まあ、確かに、ね、こちらの方がやりやすいですねエレベーター内とかだと慌ててねカードキーが出てこないこととか結構あったりしますけども私だけでしょうかそして本日私はですねウィング館6階の最上階というところにねアサインいただいております まだまだね、エレベーターなども非常にね、新しい感じがするんですけど、なんとね、もう6年経ってるっていう感じなんですよね。そういうふうにね、思う感じは全くなかったです。はい。そして今、6階の方に到着いたしました。右手の方にはですね、 これはどっちなんだろうイオン側なんでしょうかね。まあこれもね、廊下も非常に落ち着きがあってですね、あのいい雰囲気となってます。で、廊下出ていただくとお部屋がね、どこにあるのか一目瞭然ということで、本日はね、6620のお部屋となってますので、右手進んでいただいて、さらにね、右手といったところなんですけど、見てください。この廊下なんかも非常にね、落ち着きがある感じでございます。かなりね、落ち着いてますよね。 なんかね、高級感があってプレミアムという感じをするのは私だけでしょうか非常にね、いい感じでございますではこちらの突き当たりを右に曲がっていただいたところが、えー、おそらくね、お部屋になるんじゃないかなとい う, ふうに思いますけれどもこちらでしょうかねはいございました本日はこちら6 6 2 0スというところに、ね、アサインいただいておりますアップグレードいただいてますありがとうございますではね、お部屋の方に早速入っていきたいと思います おいはい、電気をね、とりあえずつけまして、まあ、こんな感じでですね、なんかね、いいですね、落ち着きのある、なんか展示ルーム、モデルルームみたいな雰囲気がありますけども、いかがでしょうか、ちょっとね、えー、荷物を置いて、はい、お部屋の中入っていただくと、こんな感じで、まカーテンはね、自動で開くタイプではありません、まあ非常にね、落ち着いてますね。 テレビなんかもね、こういう風にあって、まあ、広さはね、そんなにお広くはないんですけども、まあ、非常に綺麗ですし、まあ、私一人での宿泊となりますので、広さ的には全く問題ないと思います。カーテンね、開けていただきますと、このように、えー、こちら左手がねイオン側となってますね。もうすぐそこがね、イオンということになってますんで、買い物もね、非常に便利という感じですね。まあ雨模様というか雪模様という感じで、雪もだいぶ積もってますけどね。はい。 それではねお部屋の方、詳細見ていきたいと思います。まずね、玄関の方ですけれども、はい、リュックをね、ちょっと置かしていただいて、お部屋はですね、エレベーターホールね、出ていただいて、右手、突き当たりをさらに右に曲がったこちらの6620号スとなっております。はい玄関のねウッドなんかも、非常にお付きがあるね、えー、ウッドとなってますね。まあ、白を基調としてて で, ですね、非常に清潔感があって、お付きのあるね、えー、雰囲気にまとめられてるんじゃないかなというふうに思います。 で入っていただいて右手側ですね、こちら荷物置く台がございます。これね、使いやすいですね。こちらの引き出しは、ランドリーとかのね、バッグが入っているという感じですね。まあ、下にもね、荷物入れていただくことできそうですね。靴とかですかねで。入っていただいて左手が水回りとなっております。まあ、こんな感じなんですけど、玄関がね、開かないです。ここまでしか開かない感じなんですね。はい。まあ、ぶつかってしまうんでしょうかね。はい。で、 こちらがですね、洗面所となってますけど、まあ、非常に綺麗ですね。はい。コーシュレットがあって、アメニティ類、このように意識ね、置いてございます。そして、ハンドソープだったりとか、ボディローションがね、えー、ございます。こちらのアメニティはですね、あとね、ANA クラウンプラザでも、このアンティポディズだったと記憶しております。ドライヤーにつきましては、イオニティ製のドライヤーとなってますね。でこちら、拡大鏡がございまして、下の方にはタオルとかですね、 はいいいございますいかがでしょうかねで浴槽もねこんな感じで、まあ、家庭用のねユニットバスみたいな感じではありますけれどもアメニティがアンティポディースを置いておりまして、まあ、非常にね清潔感があって新しい感じ水圧なんかも申し分ない感じですねいかがでしょうかはい、まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、このシースルーのね扉がまた雰囲気があっていいんじゃないでしょうか さら、えー、に進んでいただいて右手が、ね、収納でございます。このようにです、ね、バスローブが、ねえー、置いてございまして右手にはアイロンだったりとかアイロン台も置いてございます。左手に靴べらとシューブラシがございますね。はい、でこちらにセーフティーボックスセキュリティボックスがねどんどん置いてございます。バ、はい、スローブ、非常にふかふかな感じで水分する感じですね。でスリッパと、えー、ルームウェアですね。こちらワンピースタイプのルームウェアという風になっております。 こちらの下は空です。はい。まあ、こんな感じでね、収納スペースには十分じゃないかなという感じですね。ドアとね、同じような木目帳を利用されておりますね。で、左手には姿見の鏡がございます。はい。まあ、十分です。そして右手の方ね、えー、ミニバーのコーナーとなってまして、電気ケトルだったりとかね。えー、まあ、何よりね、このデスク、水がね、めちゃめちゃ置いてあるんですよね。はい。 こちら2本とデスクにも1本。で、チェックインの時にもですね、実は、ね、2本いただいているという感じですね。はい、上のね、収納は特に何も入っておりません。下の方にはこういったね、コーヒーの粉だったりとか、ティーバッグなどが、えー、置いてございます。上の方にはですね、飲み終わったね、ペットボトルなどをね、置いて利用させていただきました。そしてグラス類とマグカップなんか非常におしゃれですね。均等性のマグカップという形になってますね。 はい、でこちらね、洗い入れなどもありまして、こちら、開けていただくと、おお、なるほど、これ、ANA クラウンプラザさんっていうとね、こちらのスリープアドバンテージというね、セットが置いてございまして、紅茶類であったりとか、アイマスク、そしてね、お電話でね、呼んでいただくことによって、アロマ、何度もね、えー、持ってきてくださるという形でございます、初めてね、利用させていただいたのは、福岡のね、ANA クラウンプラザだったかなというふうに思いますけれども、こちらにもね、当然、置いてあるという形です。これ意外とね、ね良かったです、ね そして、この下には冷蔵庫が置いてございますが、まあ、中には、ね、特に何か入っているということではございません。で足元にゴミ箱が、ね、あってですね、こちらのデスク、ね、非常に、ね、使いやすい感じですね。はい、こちら、ルームサービスの、ね、メニューであったりとか。 関連規則とかがね、えー、ございますね。で、電気もね、つけていただくと、まあ、こんな感じでドレッサーにもね、使っていただくことができるという形ですね。で、ティッシュであったりとか、電話機があったりとか、で引き出しの方にはですね、まあ、目覚まし時計の説明書であったりとか、常備灯があったりとか、まあいろんなね、 えー、メニューが置いてございますそしてこちらね総支配人様の方からウェルカムメッセージ頂 い, いておりますありがとうございますはいゆっくりね差しいいた頂きたいなと思いますけど、まあ、このようにですねはい地元ならではのねお菓子もウェルカムスイーツで頂 い, いておりますでこちら u s b 映画2カ所とランポートがございますので、まあ、ライブなどもね非常にねやりやすいですねで先ほど申し上げたチェックイン時にね頂 い, いたお蜜がこちらの紙袋に入っております テレビはこれ55インチぐらいでしょうかね。まあ、十分な広さじゃないかなと、大きさじゃないかなというふうに思います。はい。で、この椅子なんかもね、なんだろう、デスクチェアみたいな感じで非常にね、いい感じですね。 なので、テレビの裏などもね、操作しやすいので、Amazon FireStick TV とかね、非常に簡単にね、させるタイプとなってて、非常にいいですね。で、ちょっとしたね、あの、絵みたいなのも置いてあって、ソファーと、ちっちゃいですけどね、机があるんで、まあ、景色をね、こういう風に座りながら、えー、見ながらですね、コーヒーだったりお酒を飲んでいただくて、過ごすこともね、いいんじゃないかなと思いますね。そして、こちらのベッドの方、ツインベッドタイプにね、本日はなっております。はい。で、こちらがですね、エアコンのパネルとなってますね。 はい、まあ新しいタイプですね、やっぱりね、で、こちらのなんだろう、白樺とか、なんか木をイメージしてるんでしょうかね、で、こちらもね、非常にベッドパネルがウッド調とレザー調のもので、うまく、ね、組み合わされたものになってます、で、こちらね、ベッドパネルの方には USBA が2箇所とコンセントが2箇所と、あとその他ですね、いろんなね、コントロールスイッチがございます、照明などもね、調光で調整がね、できるというふうになっております。はい、 まあ、非常に、ね、いい感じですシンプルですけどね、落ち着きのあるお部屋だなというふうに思いますね。まあ、結構ね、広さもあの28平米なんですけど、それ以上にね、あるように感じられますね。非常におしゃれなお部屋じゃないでしょうか。いかがでしょうか。私はね、結構こういう雰囲気いいですね。本日はこちらに1泊させていただきます。いかがでしょうか。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい速度出ましたダウンロード下りが 33.19Mbps アップロード上りが 52.70Mbps となってまして意外とね速度出てるんじゃないかなというふうに思いますし今こちらのね卓上ではもう優先なんでね接続させていただいてましてあの非常に安定しているような状況ですはいということで本日はですねこちら ANA クラウンプラザ千歳さんの方にねお邪魔させていただいております 初めてのまたこちらも訪れるホテルでございます。まずですね、まあ、北海道着きまして、寒い、<笑>はい、あの6度ぐらいで、まだね、ガンガン雪もね、あの残ってまして、まあ、まだ北海道、もう春かなと思ってたんですけど、まだまだ甘かったという感じです。まあ、ただですね、私ぐらいになると、これ下、T シャツで半袖なんですけど、これ1枚にこのジャケット羽織るぐらいでちょうどいい。 はい。っていうような状況なんですけど。はい。まあ、チェックインなんかね、あの、スムーズに、あの、行うことができまして、まあ、朝食券。こちらはね、IHG のダイヤモンドの特典、ウェルカムアメニティということでですね、はい。朝食券をチョイスさせていただきました。もうエレベーター降りてですね、ハスカップザガーデンっていうですね、オールデイダイニングの会場が、ま、朝食会場という形になってます。朝早いですね。やっぱりね、空港があるからなのか、5時半から。 えー、そしてね、9時半で終わってしまう。明日終わりもね、早いという感じなので。まあ、その後ね、ランチの営業もあるからっていうところもあるかもしれませんね。なので、ね、まあ、明日はちょっと早めに行こうかなというふうに思います。で、今回ですね、北海道ラブ割地域クーポンということでこちらね、いただいております。はい、2000分ね。はい、これもね、あの、取り込んでうまく利用していきたいなというふうに思います。で、こちら ANA クラウンプラザさんのね、はい、総支配人様からウェルカムメッセージもね、いただいているという状況でございます。はい。 でも、まあ、初めての、ね、訪れましてですね、まあ、率直な感想としましては、まあ新刊だからっていうことかもしれませんけど、めっちゃ綺麗。新しい。えー、これでですね、税差入れてですね、だいたい1万円ちょっとぐらいかな、1万1000ぐらいだったと思うんですけど、で、アップグレードいただいて、ボトムから、 えー、予約取ってたのを多分2段階3段階ぐらいアップグレードいただいてプレミアムツインというねお部屋にアサインいただいてますこの上はねまたジュニアスイートとかまあそういったお部屋になるんですけどもあの平米数はね非常にコンパクト28平米ぐらいだったかな30平米ないぐらいですけど非常にね高級感ありますしあの落ち着いたね作りになってますのであの ま, あまずはね狭くは感じないですね まあこれ、レイ君がいたりすると、まあそれでもね、狭いっていうことはないですけど、あのー、もうちょっとね、広い方がいいかなっていうことと、まあちょっともうちょっとね、広いソファーがあったらレイ君は嬉しいかなぐらいでですね、全然過ごせないっていうわけでは当然あります。全然普通に過ごせていただくね、あの、十分なお部屋でございます。はい。で、まあ何よりで空港からめっちゃ近いですね。えー、っと、なんて言うんでしたっけあちらの特急みたいな S。 特急みたいなやつ。名前がちょっと今出てこないですけど、あの、あ、エアポート急行みたいなやつか。あれをエアポート快速だったかな。えー、乗っていただくと、2駅でね、えー、もう到着するという形です。駅からもね、もう出て、 すぐね、見えるんですけども、ま、徒歩で言うと多分6、7分くらいかかるかなっていう感じかなっていう距離感ですので、まあ、遠くもないですし、直線ですし、あの、すぐね、あの、隣にはイオンさんもあって買い物も便利かなと思いますし、下の方にもね、ファミリーマート入っているので、まあ、非常に便利じゃないかなというふうに思います。で、今日はですね、まあ、あんまりね、お腹空いてないっていうことと、えー、ヒルトン成田さんの方のね、あの、千葉特クーポンで結構ね、 あの、ヒルトン成田さんの中でですね、コンビニさんがあって、そこでね、あの、おにぎりだったりとかおやつとか大量に買って、それもね、消化しなきゃいけないので、それ食べたらなんか夕飯いらないんじゃないかなっていう感じなんですね。で、こちらの朝食券でね、明日朝食もいただけるので、まあ逆にこのクーポンにつきましては、今回はね、あのー、コンビニとかでは使わずにですね、明日はフェアフィールド、 バイマリオット札幌さんの方にお邪魔させていただく予定ですので、まあ朝食がね、そちらつかないっていうこともありますから、まあそちらでね、利用しようかななんて思っております。はい。ということで、まあちょっとね、ゆっくりさせていただいてですね、あの、なんかあるのかな何もなければ、今日はね、22時半からまたライブをね、お届けさせていただく予定でございますので、上にね、リンク出しておきますので、よかったらそちらのアーカイブを見ていただければなというふうに思います。ということで、まあ今日はね、あのー、ゆっくりさせていただいて、明日ね、 あの私のオフ会の当日っていうこともありますので、いろいろなんか準備とかね、やっていければなというふうに思います。ということで、ゆっくりさせていただきます。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。今もうね、8時迎えるところでございますので、今日はね、もう9時半ぐらいにはチェックアウトをしてですね、札幌の方に向かっていかないといけないので、早速ね、朝食食べに行こうかなというふうに思います。まあ、昨日はですね、夜ね、まったりして、 えー、お部屋の中でね、だいぶゆっくり過ごさせていただきました。まあ、ライブの方もね、あのー、0時過ぎぐらいまで、あのー、やらせていただきまして、本当にね、盛り上がりました。ありがとうございます。ということで、まあ、とりあえずね、朝食の方食べに行こうかなと思います。行ってまいります。 これね、こんな感じで生まら丼っていうんですか、はい？ネギトロとイカ刺しのイカそうめんのね。どぶりを作りました。あとはね、こんな感じで持ってきてます。ラーメン、北海道バターをね。投入してます。そしてサラダ。いや美味しそう。いただいていきましょう。はい、ではね。いただいていきましょう。めちゃめちゃなんか美味しそうですね。やっぱ北海道ってだけで美味しそうですね。サラダ。 コーンとかかなんかうままい気がしますそしてやっぱりねこちらの生の丼ですねネギとろとかさし結構ね10持ってこれるんで大量にねいけますいただきますうんうまあめっちゃうまそこれが普通にコテのビュッフェで食べれるのがすごいなめっちゃうまいうん はい、そして味噌汁の代わりにです、ね、ラーメンを持ってきました北海道バターが、ね、別のじゃがいものところにあったのでこの北海道バターを投入してみ ま, すいけましょう、うんまあ、優しい味ですね 食べ進めて、お部屋の方に戻ってですね、まあ、総括話していきたいと思います。はい、ということで、ね、朝食でお腹いっぱいになりましたので、ジムにね、向かっていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。生ラ丼、最高です。あのネギトロもね、美味しいですし、イカも美味しいですし。なんだろう、やっぱ北海道美味しいですよね。 はい。ということで、まあ初めてね、こちらの ANA クラウンプラザ、千歳さんの方にですね、お邪魔させていただきまして、まあこちらのね、新館のプレミアムツインルームの方にアサインいただきました。最高です。はい。あの、まあやっぱり非常にね、昨日ライブとかでも会話させていただいたんですけど、一応こちらの新館ができてからおよそ6年ぐらい経ってるんですけど、まあまだまだ全然新しい。お風呂とかも水回りもやっぱり綺麗で気持ちいいですし、やっぱりね、 ちょっとプレミアム感ありますね。高級感があって、非常に落ち着くお部屋になってるかなというふうに思いますので、まあ、こちらはどうですかね。うーん、まあ、北海道入りが夜遅かったりとか、まあ逆に、えー、北海道から次どっかに行くのにですね、えー、早い便になるとか、まあそういった場合にですね、まあ空港からやっぱり近いので、利用していただくのがいいのかなと思いますね。まあ札幌からだとね、空港やっぱり1時間弱ぐらいかかりますから、 えー、こちらだったらね、二駅で空港まで行けてしまうので、まあ非常にね、えー、空港のアクセスは、まあ当然空港寄りなのでね、えー、いいと思いますので、まあそういった使い方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ皆さんもぜひ機会があれば使ってみていただければなというふうに思いました。また私もね、えー、北海道来た際にはですね、まあ帰りの便なのか、えー、こちらの往路でですね、早めに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 a Real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while. I thought you might be bailing. Is that the same?